100万円ですそうそう願いしませ ん, ってって、うん。あ<笑> <笑>すごい、ずらずらしてます。 っだけ徐々に遠ざけていくとあピントが合いましたフェイシングペーパーをつけてるのは今ここにあるんですけどみんなが作ってくれたみたいな感じほぼ一緒なんですけどここの部分をレンズじゃなくて黒い紙にして。 真ん中に小さい穴をちょんってつけただけ。レンズは使ってないんです。じゃ、これを覗いてみると、どんな映像が見えるのかっていうのを動画に撮ったので、ちょっと見ていてください。まあ、上下左右反対の層が。このトレーシング。